はいえー、とじゃ あ, えあの、ラジオ の, あの収録をしていきますんで、ちょっと僕の手元に、はい、あの曲が1曲、これ、なんて曲でしたかね、これ。君, は何にあ 君, が, 君が果たし た, か た, したか夢という、はい、この曲をちょっとラジオの中で流そうかなと思うんですけど、あ, ありがとうございます、はいえーまあ、それをちょっと紹介をしながら。はい っていう形になると思うんではいとりあえず頭からもうあの適当にいろいろと質問していくんであのはいえっ、ー、と大学のその教授のことも別に触れても問題ないですかあ、問題ないですはいはいわかりましたじゃあ、えー、ちょっと始めていきますねと、詳しくはインターネットでイオニアミストプロスペース 沖縄で検索してください。はい、ラジオ沖の皆さんこんばんは、恋ボラジオのお時間です。今週は東京荒川町屋スタジオよりお届けしております。ええー、今週はですね、なんと、あのう、ー、歌手でありながら、えー、大学教授をやられております。田村健二さんにズームでゲスト参加していただいております。田村さん、こんばんは。あ、こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。 ラジオをゲスト出ていただくのは初めてでしたっけああ、初めてですね。はいあでしたっけあこれね、あのこのラジオはですね、あの一応沖縄県の那覇市、えー、全域、えー、に、ま あ, あの一応カーラジオとかでも聞けるような、あの、F、あののコミュニティ FM として、はいえー、放送されてるあの、まあ、ラジオ局なんですけど、あの毎週土曜日の夜9時からですね、9時55分まで、あのこの「恋本ラジオ」っていうのを。 まあ、なんだかんだもう3年半、じゃあ2年半ぐらいもうやってましてあ、はい、毎週土曜日欠かさずですね、何、あのーえー、ていうんですか、あのーまあ、テンションが上がってる時も、えー、テンションが落ちてる時も、なんとか続けてきたような、まあ、内容的にはですね、あのー、約あのあ田村さん の, 音楽あの曲の PV にも登場した女優の小野ゆりがですね、あのー、あえ映画のを紹介するコーナーっていうのが、あのー、や約10分ほどありまして、 でーそれ以外ははいあ、はい、あののまあ、うちあのオーディオブックの作品を紹介したりとかあとはそういったあのまあ、田村さんの楽曲も何回か流したことあるんですけどありがとうございます、はい、で楽曲のあのご紹介だったりとかあとはもうほとんどもうどうででもいいい雑談なんですよね<笑>あ<ー><笑>はい、あのその雑談が誰に役立ってるのかどうかわからないんですけど、まあ、僕がいつも考えてるようなことをただ喋ってるだけっていうね。はいあ あの最近ちょっとこのズームに慣れてきたのもあってこうやって毎週毎回こうゲストにあの出ていただくって形がやっと取れるように僕がなってきたっていうところがあってそれまではもう本当にゲストを読めないっていうか呼ぶタイミングが合わない時があってもうずっとただ1 人, 人で人で喋ってるみたいな、はい、もう40分ぐらいずっと1人で喋ってるっていうですねまあ鍛えられますけどねあのそう各、えー、田村さんも某、まあ、筑波大学もですね あの地質学のね、えのえ土壌学ですねどえ、はい、どど土学ど土壌壌学学っていうんですか、はい。はい、の、えー、教授であられるわけですけれども、やっぱ教壇に立たれるわけですよね。そうですね、はい。なるほど、そうすると大体1回の教壇だと、どれぐらいなんですか、はい、そ の, っていうかあの、うん、そうですねあの、うんと、75分が1コマになってますね、あの筑波大の場合は。はい、長いですね。 75分1コマで大学院の講義だったら2コマ続きだったりしますね、はいはい、あとは集中講義だと丸々2日間とか3日間とか、はい、うーわーそれ結構ハードですねそうですねただあの、はい、まああの 専門をずっと話して、最近はあのディスカッションしたりというアクティブラーニング的なあのこともやってるので、あのはい学生も結構あの楽しくやってますけども、はい。あそうですか。えっとちなみに今コロナの影響とかでやっぱ大学はあれですかオンラインですかすべて？そうですね。あのオンラインが基本で、そのオンラインでもあのオンデマンド方式であらかじめビデオとかに撮って、そうそれを あの、その決められた時間に聞くということで、あ,、はいはいはい、あのオンデマンド方式を取っています。なるほど。ただ、の時間を逃すと見れないってこと、はい。その時間を逃すと見れないってことですね。あ、あの、ただ少し一週間ぐらいとか、あの、あ の, あの幅を持って、あの、はいはいはい、その間に見てくださいという。ことが、はい、はいはい、基本になっています。そうなんで、ね、ただ、はい、あの実習とか実験はそれができないので、うん、でコロナ対策を取りながら、うん、あの。 なんでしょうあの間隔を空けて、うん、あのマスクをして 実,、はい、実験をするとか、うん、大実験室を倍ぐらい使ってですね今までえもうあの百何十名が入るのを、うん、50名ぐらいがあの、うん、4つの大実験室を使って分散してやるとか、うん、あとはあの実習の場合は非常に数を少なくして実習をすると、はいはいはい、そういうことであのコロナ対策を感染防止対策をしながら、うん、あの 進めてます あ, なるほど、えーまあやっぱそういうその実験の時なんかはやっぱり生徒さんは結構楽しいんじゃないですかこういうごそうですねあのもうオンラインばっかりだったので、うんはい、ほっとあの、ね、待ちわびった感じで<笑>あの、うん、あの楽しくっていうか普通だったら、うんうん、あの飽きちゃってる感じの実験実習だったりするのが、はい、もう真剣に、はいうんうん、あのやってますね。それで本当に楽しいいっていう 学校に来れて、あ, あ, あ, あ, あの実験ができることが楽しいっていう。ああね、そういうこと、あ り, たりがたいですね。はい、来れないので、あの基本的に来ちゃダメという。はい。はい。はい。密はダメっていうことが、方針なので。うんうん、<笑>そうですよね。おかしいですよね。はい<笑>はい、なるほど。はい、えー、じゃあ、あの。田村さん自体も、今はほぼあれなんですか。あのテレワークなんですか。あ、いえいえ、あの。 教員と、うんうん、あと大学院生でその研究をするのは許可されているので研究室に来てただそれも実験室で研究をする場合には、うん、実, 験 実, 実験とかをする場合は、うん、あの大学院生とかはあの、まあ、3人までとかですね同時に、はいはいはい、だから時間的にシェアして、うん、時間 の, あの配分をして、うんはい、あのうまく、うん、みんなが実験あの研究ができるように。 そ う, にしてすね、ああそうなんですか海外によく出張されてたじゃないですかあの、はい、そういったものは今もほとんどない感じですかこあの一応国内であのすごく減りましたけど、うん、国内ではあの昨年も、はい、あの山の方に行きましたし、うん、あの今年に入ってもさあの最近、うんうん、三宅島で調査をしました。 いや、はい、あの、国内は大丈夫ですね。こ、海外はもう全くダメですね。あの、中国から招聘したいって言って連絡をきますけど、あの、ええええ、何しろ行ったら、あの、まず行。行ってすぐ、例えば、あの、北京空港だ、北京く、北京で二週間。 さらに国内で移動したら移動先でまた1週間とか結局3週間隔離されて、うん、っていうことになりますので実質不可能ですね。なかなかきついですよね精神的にね。はい、あそうですかなるほど、えー、まあその田村さんなんですけどま あ, あの教授業の傍わらですねまあ、そのちょっと歌とね活動とかも少しされてるんですけどもあの実際にその教授になられたのは何年あの何歳ぐらいの時だったんですか、うん あれ何歳だったかな、あの、あの今から今<笑>、うん、あれ、あのー。五十五十二三ですね、の時に、い今から八八、はい、年ぐらい前ですかね。はい。え、八年、教授になったのがですかな。なったのがですね、はい。あ、五十、五十歳過ぎてからです。はい。あ、そうなんですか。 はい、あの大体その何でしょう、あの枠みたいなの決められていて。はいはい、あの、あの、その上の教授が。体感して、ええはいはい、そして枠が入って、次にっていう順繰りになりますので。あの、あはい、じゃあその前は研究員っていうことですか。あ、いやいや、あの、うん、あの准教授でした。あ、准教授っていうのがあるんですね。はい、准教授、そしてその下が講師とか、あと助教とか、<笑>助手とかおーおーおー、そういう、はい、あの、それで。 あの、まあ、研究職に就いたのは大学院出て、すぐあのポスドクの研究、準研究員ってなって、うんね、それで、その後すぐ助手になりましたけど、あ, そうか、ね、あのあ別の大学ですけど。あはい、あ別の大学で、ね、まあ、でも、全部続けていってば、はい、筑波大学にご縁があって、はい、それで、はい、あのそういったその乱闘を踏んで、今、教授そうですねはいられた8年ぐらいなんですね、はい、1994年に筑波大にまた戻ってきて、なるほど筑波大の講師から。はい 三十四五ですね。三十四五いやいやいや、なかなか歴史がありますね。はい。えー、とそうですね。あの、路<笑>上 の, のことをずっと、ねはい、はい。じゃあ、あのちょっと今回、あのままたですね、これ、10分からですね、おのゆりの映画の話をしましょうのいうのコーナーがありますので、えー、一旦ね、ここでコーナー移りますけれども、またあの、はい、コーナーの後にあの田村さんの、えー、お話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、はい、はい、まず、映画の話を聞いています、はい、ありがとうございます。 はい、さあ映画の話をしましょう今週はどんな映画でしょうか、えー、お待ちください。はい、じゃあ次ですね。後半行きますね。はい、よし。行きます。はい、ということで、えー、おのゆりの映画の話をしましょうよのコーナ ー,、えー、聞いていただきましたけれども。えっ、ー、と、これ毎回聞くんですけど、あの田村さん、映画って見るんですかあの、うん。 そうです、ね、あのたまに映画館に行って見ることはありまして今最近はアマゾンプライムビデオを結構見てます。はい、何見見てまます、はい、どんなこと見ますあの昨日も見て、ええ、昨日はコンタクトというなんていうんだろうあれちょっと忘れちゃったんですが地球外生物との交信をして、はい、そしてあの交信が取れて、うんうん、そしてあのそこに行くという。 はいはいはい、そういうあの宇宙科学者の女性の宇宙科学者の映画を見ました。あすごく面白かったですね、アマゾンプライムだと、うん、いろんなビデオがあって評価があるじゃないですか、はいはいはい、5段階評価で 4.5 とかいう、うんうん、4とか点5の評価を、うんうん、あのしている映画を見ると、まずあの見応えがある映画ばっかりなのでなるほどあのあの、外れがないなっていう気がしました。ですね、はい、ちょっっととメモとこう <笑>今もう僕もえっ、ー、とネットフリックスからフールアマゾンプライムあと最近ダズンっていうあのスポーツが見れるああ契約して今そんぐらい契約してますねはいまあもうもっぱら今もうあのプロ野球がねあの今年は阪神が強いんであの僕阪神がなぜか一時期離れてたんですけど今年強いんでなんかまた阪神がすごい気になりだしてそれでダズン契約して阪神戦毎日見てますね <笑>映画はそうですね、一時期、もうガッツリ見てたんですけど、最近あんまり映画一本1本ごと見なくなりましたね。なんかもう、うん、興味がいろいろ変わってっちゃうんで、あんまり変わらない方ですかたまさん、これ好きってなったらずっとそっちって感じですかあ、映画はすいろんなの見ますね。うん、あ、そうですかなるほど。あの、その前はあの日本映画で、あのさっきのコンタクトはアメリカ映画だったと思いますがその前は、うん、日本の映画のカノンという、うん 鈴木穂奈美とかが出てたすごい演技をしたあのもあのです。 前ですね、ラブ、うん、ストーリーのアナウンサー の,、ね、あ の, の, あのトレンディドラマのすごい印象があるんですけど、はいはいはいはい、全くがらっと変わった、うんうんうん、すごい演技派女優になった感じがして、もうすごい大感動の映画でした。 えっ、ー、と今はあれですか、まあこのコロナにあののこういういコロナ禍になってからは、ライフワーク的にはどんな感じなんですかうんと、うん、あの、なんでしょう、その全く変わってしまって、なんでしょう、うんあの、フィールドに出ることが本当に少なくなったのと、東京に出ることが、 うん、本当になくなったんですね前はあの職場での会議が東京で月に1回必ずあったんですけど、うんはい、あの全部オンラインになって、はい、あの外に出ることが本当少なくなって、うん、あの私が兼任してるあの筑波大付属の坂戸高校ってあるんですけども、うん、その坂戸高校の埼玉県の坂戸市と茨城県のつくば市を行ったり来たりするその中でたまに出張があって。 で出張に行くとということで、うん、あの仕事の方はそういうおとなしめの仕事というか海外もないですから、うん、海外出張もないので本当に日本あの家にいるまたはあの単身赴任先のサカットにいるということが多いですね。うん、あ, そうかであとは音楽活動とかいうのは本当にできなくてまああの今までも本当に、うん、あの たまに思い出したようにやる感じですので、うんうんはい、あの何も言えないんですけども、ええ、へへあの特にあのライブとかそういうことが本当にできないんだなっていう、うんうんうんはい、ただあの曲作りしたいなっていうこともあって詞を書きためたりあとはあ、うんあのでしょうあの個人的にあの一人カラオケ的に行って歌ったりということ。 とあの声を出して歌ったりしてます、はい、車の中は最高の練習場ですよね、うん、そうですねあのそれで声を常に出しておかないとやっぱりあの、うんうん、本当にあのなんでしょうあの あ,、うん、うあのいい、ねうん、すぐあの歌えるっていうことにならないので、うん、やっぱり声出すこといいなと思いますねそうですねうんそうですねあの う, うちもねあのカラオケダム のプレイステーション4であのカラオケダムのアプリがあるんですよ。で、それ契約してまして、あ今、あの自宅でカラオケあの歌い放題ですよ。あであ、そうなんですね、素晴らしい。あまあ、棒もしてるじゃないですか。だから、あもうやろうと思えば毎日、もう毎朝、もう最新でも何曲でももう歌える、ワイヤレスマイクももちろんあってるんですね。 やってますんであそ理想ですただもうワインをたっぷり飲んで歌うともう頭痛が半端じゃないんですよ。ね、<笑>盛り上がっちゃって。もうあでもやっぱストレスたまりますね。こんだけ緊急事態宣言の今回はそのやれることがあまりにもなさすぎて、はい、ね飲みにもいけないああのまあ、自炊するにもねいろいろとちょっとあの限界があるじゃないですか。だからもう本当にその料理のバリエーション多くある人はいいけどやっぱ作るのもだんだんめんどくさくなってくるんですよ。やっぱ、はい ちょっとだけハマったんですよ、一回ね、料理とか。あもううちょっと YouTube でいっぱい今レシピがあるんで、レシピの方がすごい流行ってるんですよ。だから、プロレベルのものがね、結構簡単に作れるんですよね。だから、一時すごいハマったんですけど、でもだんだん飽きてくるんですよね、やっぱりね。やっぱりこう、何なんですかね、やっぱり、うーん、一番飽きないのは何だろう、野球ゲームですかね、僕なんかはもう。あううひたすら野球ゲームをやり続けてるんですけど、やっぱそういうもんかなっていう。はい まあ、じゃ あ, の、まあその田村さん の, です、ね、あの音楽活動を証明するためにですねあの1曲ちょっと田村さんの曲をご紹介したいと思うんですけどもこ<笑>の楽曲は何という楽曲でしたかねあの、デビューさせていただいたあの最初の曲ですね、えーはい「君が話したかった夢」という曲です。はい、なるほどこれは、はいえー、と曲の、えーとまあ、歌詞をですね、あの田村さんがお書きになられて、えーえー、と多分そのどういった内容の歌詞というかその 思い で, 作られたなんですかあの、うん、大事な友人を、うん、あの、うん、失った悲しみっていう場面が昔ありまして、はいはい、それでそのこととあとそのちょうど作った時、うん、ダブったのがその震災であったりさまざまなあの災害でなくされたそういうことも、はい、あの全部重なってなるほどそのその無念な思いを持った 胸、う、の、ん、思いを持って亡くなった方々が、うんはい、その意志を継いで、うん、しっかり頑張って生きていくから、うん、っていうそういう思いで、うん、あのありました、うん、はいじゃあ早速「君の果たしたかった夢」はい、えー、田村賢治さんが歌われている楽曲をご紹介したいと思いいますはい、ありがとうございます。 はいということで、えー、君の果たしたかった夢聞いていただきましたけれどもありがとうございますはいえっ、ー、と田村さんはそのまあ例えばこういうその死についてという部分についてはどういったこうなんていうんですかこうイメージイメージというかその感覚をお持ちなんですかあのうん、うん、と何でしょう情景が浮かんでくるんですねおなんかその曲でそれで曲が先にできってい いいただいただとかまたは曲を作らなくちゃいけないっていった時に何かのテーマがあった時にそれを、うん、あの頭の何ですか中でこ う, こういうことがあったなとかいうことがあるとその情景がザーって広がってきて、うん、その情景に基づいてザーって、うん、あの書、はい、き殴るとすごい長い詩みたいなできてそれをあんまり長いので全部外していってそして文字数合わせて。うん、あの あのなんてでしょうあの作ったりします。なるほどね。あの、はい、元々文章を結構書くのは好きな感じなんですか。かそうですね。あのはいあのい今もあのちょっと時間あるときに、うん、あのあの走り書きしたり。いいですね。あのあのパパソコンでざって打ってメモ帳にしたり。あそうです。そういうことをしてます。はい。ああうましいな。 いやー本当にその文章を書くっていうのはね、僕も小説を書きたいんですけど、書きたいって言っ て, て書けないんですよね。やっぱり、やっぱその書き続けていないとですね、やっぱりこう、絶対アップデートしていかないって分かってるんですけど、書き続けられないってことは、要するにやる気がないっていうことなのかなみたいな。<笑>やっぱり楽な方を選ぶ習性があるのかはちょっとわからないんですけど、創作物って本当難しいなっていうのをね、改めて思います。 まあ、僕なんかも特に最近ね曲新しく出したりはしてないんですけどもそれってね僕ね結構承認欲求だっていうふうに自分で理解してるんですよ落とし込んでる部分があって例えばそのどうしても CD を出したいどうしても曲を作りたいって自分自身がそれを達成してしまうとですね創作意欲ってなくなってしまうんですよね。うんうんうん、そういうのって分かりますはい。あの、うん、あののー おかげさまでデビューさせていただいて、はいはい、それであのネット配信させていただいて、うん、その欲求が満足すると何、ええ、て言ったらいいんでしょうねあのいっぱいそういうのをどんどんどんどんっていう思いが、うん、あの一瞬やったって終わって、うん、ほっとして、うん、あの次にさらにさらにっていうふうに い, い, あの<笑>いけば本当にプロになるんでしょうけども あ, あのそういうペースになかなか な, な, ならなかったなという。あはい そうですねあのまあ、僕の中で言うと、その音楽だけでご飯を食べている、まあ、先輩とかいるんですね。僕は師匠とか呼んでる、まあ、上信康介さんとかっていう、まあ、メジャーの歌手の方がいるんですよ。シンガーソングライターの方は。やっぱり、ね、音楽ばかですもん、やっぱり見ててね。やっぱり そ, のそれ以外での道を選んでないということなんですよねで。やっぱり僕なんかそれを一本にする勇気がやっぱ持てなかったというところがねやっぱり大きな部分かなと思うんですよね。やっぱ保証されてない、その、まあ、言うても、あと圧倒的に。その 売れる売れないとかっていう世界じゃないですか。で、まあ、いい曲、世の中歌ってる人いっぱいいて、う ま, うまい人いっぱいいるけど、売れないっていうのもある。まあ、今は昔と違って発信する方法が増えましたからね、あのー、どこでどう当たるかっていうのは本当にわからない、エイトの香水みたいな、わ、あのーね、からないじゃないですか。だけど、その今のこの年になってしまうと、今度逆に そ, のそこに対して、ぐわっていく馬力がないですよね。本当にまああのまあ、日本タレント協会11年 かなまあやってきて、まあそういうのもあってですね、あのまあ、結果的に今、専門家認定協会って名前に変わったんですよ<笑><笑>、はい。これはもうエンタメだけではなくてですね、うん、もう幅広くあのいろんな方を支援するっていうところの、えー、を今もうすでにもうそういう活動を始めていたんですけれども、あのー、その中で、えー、なんか名前が合わねえなみたいな、どうしてもちょっと芸能職が強すぎるんで、名前が。それでちょっと名前とか目的を変えようということで。 まあ、変えましてそうしたら、ちょっと新たな分野の方々ともまた一向一緒できることがまた増えたんで、まあ、ちょっと自分の中でそこに対するまた承認欲求が少しずつ出てきたかなっていう感じですかね。あだから音楽っていうふうにもちろんね、毎日でこんな企画やりたいなとかってあるんですよ。例えば、昨日もね、話してたんですけど、まああなんかあの女性の歌とか、むっちゃ気高 い, い歌とかあるじゃないですか。で、どうやってもサビのところでメタルになっちゃうよねみたいな。<笑>どうやってもメタルチャンネルみたいな面白くないみたいな。 なんか途中まで結構うまく聞こえてんだけどサビのところに行ったらすげえシャウトするみたい な, なんかどうやってもシャウメタルになっちゃうよねみたいなそういう曲のカバーのシリーズをチャンネルでやったら普通のカバーよりも聞いてて面白いんじゃないかみたいな、はい、だからそういうのとかねなんかやりたいなみたいなあるんですけど、はい、田村さんシャウトできます<笑><笑>結構ハスキーじゃないですか。どっっっちかって言ったら あの声の質で言ったら X の都市みたいな 系, 系統じゃないですか<笑>難しいですよねで<笑>もあの歌唱力とあの高音域は伸ばすのが素晴らしいですうそう で, すよ、ね、でもまあ高いこう声を出したいっていうどっちかというと欲求ある方ですよね田村さんも結構。そうですね あ, あるんですけどあのどんどん年になると出にくくな若い時は、はい、元気で歌川光るさんの 曲とか、うんうん、あの女性ボーカルの曲を平気で歌えてたのが、の元気で歌えなくなってしまって、あ、そうですか。それがショックですね。<笑><笑>もう、そうですね。四十代ぐらいまでは元気で頑張って、うん、あの宇多田さんのファーストラブとか、うん、そういうのも歌えてたんですよ、ねはいはい。あと安室奈美恵さんの曲とかも、あ、じですか。すごいですね。それ。歌い、あの歌えてたんですけど、うん、今はもうあの なんでしょう音を少しあの下げて歌うしかないなっていうそれが「あのあ年になったな」っていうあ無理無理しだから無理に元気で歌うよりは下げて、うんうん、あの も、まあ、綺麗に歌いい、ね、あの、聞いて、聞いていただくような形で。うんうん、あの、歌うほうがいいかなっていうふうに思います。自分の気に合うっていうのがやっぱり一番だなと思う。一度、あの、はい、ライブを、あの、させていただいて、はいはいはい。なんでしょう、日本文化を紹介するということで、坂本九さんの曲を歌わせていただいた時があったじゃないですか。はい、あの時もすごく、あの。 なんでしょう少しキーを高めにさせていただいてそして歌たせていただいたんですけどもすごくなんでしょ う, あの う, うよかったなっていうああの歌ったあの感覚だと聞いていただいた方とのそういう一体感というのを感じて あ, あの時 の, あのあなんでしょう坂本九さんの上を向いて歩こうと見上げてもらう のはいはい、そうなのあのあの夜の星ですかあのそれを、はい、あのなんでしょうあの本当あの聞いて、えー、い, いただきながらあの、うん、自分の世界でにのなんですかそのあの自分のキーに合った形で出させていただいたので、はい、あのにいい経験をさせていただきましたああなるほどね、はいまあ、そうですかなるほどまあまあまあそうですよねだからまあそれはもう本当にこう 僕もこれ結構それ悩むところなんですよ。まあこれカラオケ好きな人ってみんなあると思うんですけどね、元気で歌うのか、自分の風に合わせて歌うのかっていうね、葛藤がね、常にあるわけですよね。なんか歌元気で歌えるとすげえみたいな、なんかでも全然聴いてる側からちしてで全然心地よくないみたいなね、あの歌ってる方も苦しいからね、結局聴いてる人も苦しいんですよね。そうそうそう。まあだからまあ身の丈に合ったことをやりなさいって人生はそういうもんなんですよね、きっとね。<笑><笑>はい まあただ不思議なことに、あの小田和正さんとか、あの藤井文也さんとかですね、相手もうご高齢になられてきている方が、全然衰えてないっていうところがすごいですよね。すすごいですねやっぱりそれだけそれ人を感動し続けていって、新たにどんどんクリエイティブなお仕事されていて、あのライブもされて、あのこの前 の, あの NHK の, あの放映された小田和正さんの。 あのライブはもうすごい感動しましたけどもああのやはりそのすごくあの、うん、大ファンがたくさんもう何万人っている中で、うんあのうんうん、なんでしょうその、うん、なんでしょうそ の, そのファンの気持ちに応えて、うん、70過ぎても応え続けていかれる、うんうん、その熱い うん、熱に乗っていいんでしししょうかす、ね、すごごの感動しまプしロ中のプロなんだなっていうのを感動してああいう方を目標にできればいいなっていうふうに<笑>あの思ってたんですけどもああいう素晴らしいなってそういう魅力があるからこそ、うん、あの何万人もたくさんのファンがいて。うんうん、あの第一線で 活躍し続けているんだなってい う,、うんうんうん、そうい う, ふうに思ってますそうですね。はいいや本当まあその、まあ、テーマがもちろんアーティストさんごとにねまああってねでそのテーマを発信し続けてるっていうところがまあ一つのねあの芸術家だと思うんですけどもまあやっぱりその専門性のねあの高さというかですねあのー、まあ、だから田村さんがこう売れるアーティストにもし なってことを本気で目指すということであればやっぱりしっかりと今の自分の仕事とも普段の教授業とも何かこうリンクさせてですねなんかあのブレないようにですねこう柱がこうできるそういったなんかそこから音楽が生まれていくとなんか今の時代は当たりやすいような気がしますけどねそうですね、うん、そ の, あのやはり音楽活動をさせていただけたので、うんうん、その 自分の専門も深まったと思うし、はい、あとさらにその全体そのいろんな意味でのあのまあ人間関係なりその世界なりが広がった気がしました、うん、自分の専門だけ私の学問土壌学というのをやってますが、はい、それだけをずっとやっていくとまあ深くになりますけども、はい、いろんな人生においての様々なあの広がりっていうのをあのずっとやり続けてパンって広がるんですね す、はい、すごい広がりがりあるんです全世界まあグローバル、はいうん、あのグローバルな環境問題とかいろんなことで全部広がってくるんですけどただ、うん、あの全く違う世界に自分の身を置いた時にすっごい自分の人生深まったなまた広がったなっていうのを感じましたね、はいはい、その歌う世界の人たちその芸術ア ー, ア, ーアーティストを目指している 人たちの中にポンと自分の実が初めて入った時に、はい、若い人たちでそういうんでしょうアーティストを目指しているあのアーティストの卵の人たちがいっぱいいる中で私がポンと実を置いた時に、はい、あ 全然違うけれどもみんなが必死になって素晴らしい音楽を作っていくという、うん、そういう情熱を傾けて必死にや頑張っている姿を見るとああこれは素晴らしいなっていうふうに思うしそういうライブをさせていただいて あ, あの来ていただいたお客様に感動していただくとあ本当に歌って素晴らしいし人々を感動させるものだなっていうふうに感じているので。あ, あの そういう意味では人生が広がるし深まるなっていうふうに感じますね。あなるほどね。いやー、すごく教授的な目線ですね。<笑>コメントがめちゃくちゃプロっぽいですね。<笑><笑>なるほど、なるほど。まあでも本当その、掘り下げていくことでいいことがやっぱりねあの、最も大事なことかなっていうふうには僕はもういろんな分野全部そうだと思うんですけど、だから、はい、その僕の団体が専門家認定協会って名前に変わったのもそこが大きくてですね。あ はい、あのそれで今何をやっていくかというとその資格を作っていくんですよ。国家資格ではもちろんないんですけれどもあの実用レベル要は今実務的にやってるんだけどあのそこに資格がないことって結構多いんですよ。うんでやっぱりその、まあ、言うなれば「その君は何なの?」っていうところが説明できないっていうことがあったりとか、まあ、資格があることによってもあの例えば信用を得られるものとかっていうのがあのいろいろまだまだ資格になってないものっていうのはやっぱ結構あるんですよね。 あはい、例えば今僕、僕のリフォーム会社の顧問も今やってまして、リフォームの建築会社 の, あ、はい、あの顧問を去年の7月からやってまして、あのそこの関係であのそのリフォーム業界っていうのを今結構勉強してるんですね。で、あそこであのいろんなことに気づいて、あここに資格かあったらお客さんから信用されるの全然違うのになと。例えば、はい、この業界も悪徳リフォーム会社とか結構あるんですよ。であまあ、やっぱりその高額な あのあの金額取って内容はななんんかずさんみたいな、まあ、よくあるどこでも、まあ、言うなれば音楽業界でも高額な金額取って曲がクソだったみたいなことあるじゃないですか。まあ、それと同じでどこにねやっぱそういう、まあ、詐欺まがいのことがあるんですよでそういういのも含めてちゃんとその資格っていうものをあの顔写真付きで持っていればもちろんそこに裏付けされているその専門的な知識だったりとかあのお客さんに対するその信用信頼だったりとかっていう部分がやっぱ担保できるよねっていうところがあって。 まあそれでちょっと屋根のまあ例えば調査紙とか、えーはい、外壁調査紙っていう、まあ今すでにあるはあるんですよ。それをやってる協会さんはあるはあるんですけど、まあ、うちはうちで独自、あのー、資格をとにかくプロデュース企画してプロデュースをしていくっていうことを今やり始めています、はい。素晴らしいですね。そうでま今、あ い, まあ、いろいろまあ模索しながらなんですけど、まずは試験問題から作るってことに気づいたんですね。<笑> で試験問題、自分でも作ろうと思ってたんですけど、やっぱりね難しいんですよ。試験問題作られますか、田村さんは。はい、自分で作られたりしますかはい自分で試験問題作られます作 あ, あのと普通のあの試験問題は作りますけど、そういう資格のための試験問題っていうのはあのあ直接タッチはしてないですね。あのただ、あの大学であの講義のための試験とか、そういうことはやりますけど。あはい、あ作りますよねだから、はい でいざやっぱそれもね作ろう作ろうと思っててやっぱりなかなか手がつかないつけられなかったんで結局作れる人を探したんですよ僕もあ、はい。そうしたらインターネットで探したらたまたま一級建築士の人と出会いましてで今一級建築士の人が も, うものすごい専門高い専門性で作ってくれてるっていうはい、はい、あのお願いして今待ってる状態なんですけどあでそういう流れで資格を作るあの一回立ち上げるじゃないですかでそうすると資格を立ち上げたら今度問題集っていうのを作れるんですよ。 でで今度講習が作れるわけじゃないですか、はいはい、でまあそういう形でこう資格業っていうものが資格のまあ要はビジネスですよねがまあ成り立っていくあので、まあ、そこを資格を受けたい人に対してのメリットっていうのは資格を持っている業者さんをご紹介するサービスっていうのをまあマネジメントとして僕らはやっていくんですようん裏側ではな、い、んでその資格の業者さん資格あ の, あの保持者がいる業者さん安心した業者さんお客様に紹介してあげるっていう形を全国的にやっていけるっていう この流れが全部できると、一つの資格のパッケージになるんですよ。あ で, それで、それでいろんなこれから、まあ、あの資格を生み出していくで。できればいろんな企業さんとタイアップをして生み出していく。で、下支えしているのがエンターテインメントなんですね。例えば。あで、そこに例えばあの、問題集だったりとかもデジタルブックにしたりとか、で、そこをオーディオブック化することもできるじゃないですか。ああ、そうですね。そうです。で声声、声本にしちゃうっていう形と、 えー、あとはやっぱり動画、えー、だったりとかで、えー、そういったあのマニュアルを作った時に動画を、まあ、例えば漫画をベースにして漫画を動画にしたりとかいろいろできるん で, でそこにまあ声優さんとかに活躍してもらったりとか、まあ、そこに音楽をつけていったりとかエンターテインメントっていうのは、まあ、今までのやっぱり10年以上のやっぱキャリアがあるんでその下支えにやっぱなっていきながらいろんな分野でそ の, その事業いろんな分野にこう進出していくっていうイメージですかね。 はい、そうすると必然的に芸能の人の仕事も増えるっていう<笑>みたいなはいそういう感じで今やってます、はい、いいあの関係性っていうかう、ね、いい流れですねはい、はい、なのであの田村さんのあの今のお仕事ってのは資格っていうのはあるんですか国家資格なんですかやっぱあのいろいろですねその、うん、なんでしょう環境関係とあと土壌関係二つあって、うんえーえー、あの もうせん私もその専門家になっちゃってるので私がさらに取るっていうことはなかなかあれなんですけどあの土壌関係ではその土壌診断士とか、はいはい、土壌調査士とかそういうような土に関して土壌土がいい土であるとか、うん、あの悪い土であるとかそういう診断をするような、うん、そういうのがあの日本土壌協会やあのいろんなところがあの土壌に関して、はい、そういう企画 を作ってていたりしてます、ね、それ、ね、そうです、ねはい、あ, のあと環境関係ではいろんな私は環境省の環境カウンセラーっていうのになってますけどそれは最初やはりあのそういう環境省があの環境に関してのカウンセリングができるそういう人をあのあのセレクションしましょうということで私と応募してそれで面談したり論文書いてそれを。 あの出して審査されてそれで通ると環境カウンセラーっていうのになるんですけ ど, どそれで、ね、環境カウンセラーになってたり あ, いい、ね、あとはそういうあの環境カウンセラーの全国協議会みたいなのがあってそういうところがああの主催して環境教育インストラクターっていうのを。 作ってるんですけど環境教育の私それにもなりたいなと思って<笑>あの教える方なんだけどあの受講してそれでその資格も取りましたね。そ う, そ, うそういう資格があるからあのそういう資格も名刺にかけるという か, そ う, かそういう環境の教育をする時に、はい、あ環境教育インストラクターですって言った方が。 あのはい、例えば元教授ですとか、まあまあ、まだ今現役ですけどあの現役に対してあの名誉教授ですとか元教授ですっていうように言うよりはあの環境カウンセラーですまた環境教育インストラクターですっていうふうに言った方があの話は分かりやすいのかなっていうふうに気がします。 いやいやいや、もうあっという間なんですけども、もラジオの時間が終わりになりまして。<笑> い, やいや、あっという間なんですよこう。話してるとね、そんなもんなんですよね。はい、そうですかなんか、あの、はいどう、どうして間を持たそうかなってい う, 全然っていうふうに思う間なんです、ねはい、もう僕、質問を無限に出せるんで、<笑><笑>僕も喋るし、質問したらね、はい、まあそんな感じで、また田村さん、ぜひゲスト、お願いいたします。 はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございます。あどうもありがとうございました。はい。もう、そんな感じなんですよね。あでも、あれですね、田村さんがその資格いろいろ持たれてるんで、はい。そう、なんかね、いつかもし可能であればね、あの一緒に資格をプロデュースできれば。はい 田村さんオリジナルで、ね、すね。はいあ。あの大事な資格って絶、うん、絶対こういうの必要だろうなっていうような資格がいっぱいあると思うんですね。はい。そういうのをあのどんどんあの作っていくっていうことは必要だと思うし、そういう人のつながりをどんどん広げていくと社会ももっと良くなっていくていことそ、ね。そうですよね。はい。はい、もうね田村さんだって絶対分かってくれると思ってたんですよ。あの、はい、だから今まあその。 そういった形で、まあ、僕も一回形を作ってね、あの軌道に乗せたいんですよ。で、乗せたいから、これをじゃあ、田村さん、今度どういう資格作りましょうかと。まあ、絶対、田村さんの専門分野から掘り出していった方がいいと思うんですよね。はい、であこれだと多分、今までやってきた中で、ここにこういう資格があると、その資格を持っている人が多分いろいろ活動しやすくなるよとか。でだかじゃあ、取りたい人多分いますよね。っていうふうなことで す, そですね。理、は、由、い、がわかるじゃないですか。で、それをじゃあ、 まあ試験問題から作っていきながら、まあ、どんどん組み立てていくって、デザインしていくのって、多分結構楽しいじゃないですか。そうですね。はいはい、で、そこにじゃあ実際にあの田村さんに問題集とか作ってもらってで、それ実際デジタルブックでリリースするじゃないですか。もうそれだけでも、今あれ、著書ってあるんですか、ちなみに。え著書ってあるんですかなんか今出版されてるのは本とかってあるんですかなんか、田村さん、著書っとあ、私のはい。あ私は、あの、なんでしょう、あの私の単独のはないです。あ、そうですか。 何でしょう、あのんとあの百科事典の執 筆, 筆者であったり、土の百科事典というのを編集したりなるほどなるほど、ただ、なんかそういう本作れってよく言われるんですね、あと土壌学の教科書もあの、テキスト作ってくださいっていろんな人に言われるんですけど、はいはいはいはい、あと図鑑も作ってくださいって言われるんですけど、うんうんあの、やっぱりそれを一つの本作ったり、一つの図鑑作ったり。 るっていうと大変な作業なので、うんでね、他, 他の仕事をあのやりながらっていうのはなかなかできないんですよ、うんうん。没頭しないといけないんですよ。もうずっとそれだけに没頭しないとできないので、でねうん、あの<笑>本当にちょっと厳しいですね。はい、まあそのまあ例えば試験問題作ってそれに付随する問題集とかだったらそんなにたあの多分もうちょっと敷居下がるのかなって気もち。あ、そうですね。はい。でそれを例えばね、あの今言うとそのアマゾンの Kindle とかで デジタルブックで販売してしまえばその印刷コストもかからないですから我々でプロデュースしてそれで売り上げはもうあの田村さんの方にほとんど行くような形にできると思うんでいやいや、はい、そういう形でブランディングできると思うんですよで、うん、その資格に多いまたエンターテインメントでまあ、田村さんまた歌歌ってもらってとかあのそのオーディオブックも田村さん読んでもらってとかそういうの多たぶんいろいろできると思うんでそそれそれ楽しいこともしながらちゃんと世の中に資格が広がっていくっていうまあ一つ生み出したものがなんかこう飛び立っていく感じですよねなんか、うんか、うん すごくいい流れですね。そうですね。ねで、今、ね、オンラインの受験システムの会社さんとも話を全部進めていて、あ今、のオンライン受験会場って全国に160箇所あるんですよ。で、そこを持ついい、はい、そこに行ったらもうオンライン受験が受けられるってパソコンが置いてあって、だから、隣同士の人が全然違う資格の試験を受けてたりするわけですよ。あそういう感じなんですね。そういう感じです。なので、もうそこに今、あの何月何日からの何時から何時までの間に行って、受けてくださいみたいな。で、そこ行って、ログインして、 あの、はい、そこであの試験を受けるんですけど受けるという、はいで、その会場に一応監視員が一応いてみたいなっていうパターンとあー、あとは完全にオンラインでも、ズームで監視するみたいなことをやっている、その監視代行業みたいなことをやってる会社もあります、今。はあ、はい、そうなんですか。ズームで監視するっていうので、なんか部屋を分けて、なんか最大120人、100人ぐらいまでなんか監視できるらしいんですけど、はい、25人1部屋で 4, 4部屋まで同時にできますみたいなこと言ってて。 なるほど、なるほど、みたいな。とい、はいと、これから出てくると思うんですけど、とりあえずはまあ全部オンライン完結型で、まずできるような形にしていきたいなと思ってるんで、うん、なんかちょっと資格作るんだったら、こんなのがいいなって、ちょっと頭入れといてもらっていいですかなんか、はい、ちょっと考えてみたいと思います。はい。はい、ぜひぜひ。はい。<笑>はいはい、じゃあ、また、あのー、ぜひゲスト、あの出ていただきたいなと思ってるんで、このラジオの音声もまた、完成次第送りますんで、はい。ありがとうございます。はい。はいはい、じゃ あ, あの、体気をつけで はいはい、ありがとうございます。はいどうも